崩し汚しししについて説明します崩しを学ぶためにはただ一つ16ビートがいろんなパターンでできることでは説明の前に例え話をします1秒を数えますいーちこの数え方では1の「ち」で1秒を測っています「いーち」 いいで 0.5 秒ちで 0.5 秒をなんとなくでやりましたではもう一度1秒を数えます1この数え方は0秒で1といい残りの余白でなんとなくストップウォッチの絵を思い浮かべると思います同じ1秒を数えている という事実が重要になります。崩しは、つまりただの16ビートです。余白をうまく使えているかだったり例え話1秒数える時の 0.3 で1といって7秒でチで終わったりそれを言ったらどうなるかただそれだけなのですずれてる気がしているだけでずれてないこれが 頭を使いながら口を動かすので反復練習で覚えるしかないです以上になりますご視聴ありがとうございます高評価と動画のシェアお願いします